今日は見ているだけでも心癒やされる愛犬実はリモコンがついておりこの真ん中のついてくるボタンを押すと真っすぐ中背中や頭をなぜたり<笑>左右の耳を触ると。<笑> がまた妹と喧嘩ししまったクソ昨日の電話相手の男のせい だ, だリモコンの T ボタンを押すとこっちはこんばんは YouTube さー皆さん、うん、と言葉を話すんです約20種類の言葉を喋り K ボタンを押すとはい関西弁まで喋るんですさらに音符ボタンを押せば体を急ぎながら歌を歌ってくれ会議室を浸かせることもありません 私が家を離れさしかった我が家ですがこれを切り札してからは毎日の生活が楽しくなりペット同様に可愛がってますお子様へのプレゼントや住宅事情でペットが絶えなかった方にもおすすめ、うん、心和む癒しのパートナー愛犬鉄は百万円です百万円ですとお値打ち価格。お申し込みの番号は0 3 5 4 2四七二五九。 UM!、Okay.